ミスもゆっくり休んだようで今聞いたところうなぎを食べてきたそうですおいくらだったのかちょっと想像つきませんけどここでちょっとですね大変遅くなりましたけれども、えー、被っている傘なんですけれどもこれはあの鬼を先ほどミスが説明した通りですね鬼の退散を喜んで先祖にエレンゲをあげましたそうなんです。 それとあの、腰にですねミスはあの、腰を腰帯しておりませんけれども、えー、五色の帯をやっておりますこれは五穀豊穣とですねそれから鬼の解散悪魔払いを意味しているものと大先輩方から聞いております。 ななかなかむず難ししいい文豪ででございましてですねやっと昨日ホテルの中で勉強してまいりまし た, ただ本日はですね皆さんと非常に仲良く楽しくえー「サ生の湯」を見ていただきましたけれども本日の演舞あと2曲で終了としますのでだいぶ半分以上は残念がってるようでございますけれども<笑><笑>早くまたホンマいっちゃう顔の人もいらっしゃるんですけれども<笑> 1つ5000円のほどお願いいたします とにかくね、帽子をお家を称える長者の山をご披露させて